コクレイリオパワードバイシノミヤグループ<音楽>まずは番組に届いているメールをご紹介いたします作品の感想私たちへの質問全く関係ない質問でも構いませんぜひメールをくださいということで今回もたくさ ん, んたくさんいただいているんですが、はい、まずはこちらをご紹介させていただきますペンネーム全地道田中破壊マシンさんからいただきましたありがとうございます 初めてメールをさせていただきます。普段は赤坂赤という名前で、かぐや様は小倉らせたいの漫画を書かせていただいているものです。いつもラジオ楽しく聞かせていただいております。 恋愛必勝法を私も考えてみたのですが、残念ながら何も思いつきませんでした。代わりと言っては何ですが、かぐやさんと藤原さんの恋愛必勝法を送らせていただきます。小賀さん、小原さん、これからもお二人の愉快なトーク楽しみにしております。かしこ。という謎のメールが来ていますが、<笑>えっと、これは振りが続いておりますの、ね、で、はい、かぐや様お願いいたします。<笑>あ、かぐや様ですね。はい、えっ、ー、と、 異性に好かれる方法ですか簡単ですよ。その人に会うたびにきちんと挨拶をすることです。人として当然の礼儀を尽くせば人は必ず信頼を寄せてくれるもの。何事も基本が当たり前のことが大事なのです。そしてお互いに信頼関係が築けたと思ったその時に告白をすればいいのです。 間違っても妙な策を練ったり罠にかけようなんてしてはいけませんそれは人としてはずべき行為ですよそしてはい初対面だと何を話したらいいかわからないじゃないですかそういうとき相手におすすめの映画や作品を聞いてみたりすると話が弾みますよね で肝心なのはここからで相手が自分の好きな作品をあげたとき「あ, あそれ面白いですよね」っていう語りたいおっきをぐっと我慢して一旦知らないふりをするんですよそれで次会ったときに「教えてもらったあの作品見てみましたすっごく面白かったですどこどこのシーンがあれあれで」って。 ぐっと我慢した分、この時語りもくるんです。そうすれば相手は、俺の勧めた作品、こんな語れるくらい気に入ってくれたんだ。嬉しいってなるじゃないですかこれを何回か繰り返せば、きっと好きになってくれますよ向こうもいい気分ですし、こっちもわざわざ興味のない作品を無理して見なくてもいい。誰も不幸にならない、ライフハックってやつですね。という、メールを。<笑> いただきました。ほう、うん、ほう先生時々の<笑>はい あ, あ, ありがとうございます。ありがたいメール。私たち初見でよく読めたね。<笑><笑>結構しっかりね。そ<笑>うだね。えっとまず先生が送っていただいたということに驚きを隠せませんが。うんうんえっと えちょ ど, どうですか<笑><笑>っていうどうし丸投げしちゃった。どうですかすごいいあの、じゃあ正直なこと言うね、ええ。先生からメール来てるんだったら、俺にまずちょっと言ってくんねえから、びっくりした、ほんに。<笑><笑>ああ、びっくりした。おー、すげえ名前だなと思ったら、めっちゃ先生かよ。そしてさ、<笑>あの、単純にね、ごめんね。あの、はい、本当に、本当にこう、印象だけで言うとね、はい、これ全部ブーメランなんじゃねえかと思いながら、みんな。<笑><笑>いや、本当に。 しんどいしんど い, しんど い, <笑>しんどいこれはなかなかなるほどねあの集中院の生徒がだからお二人のどっちかに、うん、あの恋愛相談したら、うん、まあなんてとうかこういう感じの答えが返ってくるみたい な,、うん、なそういうの公式からの回答でございますよすごいねでもかぐや様も藤原もすごいなんか納得のいくことが書かれている気が、うん、私はまあ無理やりな気もするが<笑><笑> これが届いたことに感動して驚いていて、えー、このメールをどう処理していいかわからないので。うん、えー、っと、これメールなんですね。で、ちょっと本当にどうしていいかわからないので、先生、あのハガキを。えー、っと、次回ください。そしたら給与を与えたいと思います。ということで、今回はえー、っと、ありがとうという言葉で何もしません。<笑> こ, <笑>この内容はがきできたら何通ぐらいになるのかな。<笑> 本当にありがとうございます。ありがとうございます。十級飛び級ですよ。きっと先生が す, ごいい す, すぐ恋愛マスターじゃん、うん、じゃん。なりますね。なりますね。すぐですわ。す先生お待ちしております。ます